します。カズサ B.N. 研究所の磯部です、えー。本日は植物ゲノムポータルサイトプラントガーデンの使い方ということでご紹介いたします。えー、このあのプラントガーデンなんですが、現在はカズサ B.N. 研究所と東京大学そして筑波大学と共同で開発をしています。えー、まず最初に、えー、プラントガーデンについて、えー、ご紹介します。で、あのプラントガーデンは。えー NBDC の統合化推進プログラムで開発をしておりますで。実はこの開発、平成29年度から開始をしているんですが、その前段にです、ね、平成23年度から28年度は、私ども PGDBJ というデータベースを開発しておりましたで。この PGDBJ では主に植物の DNA マーカーやオルソログ情報を格納していたんですけれども、 あの時代がまあ NGS の時代になりまして、やはりです、ね、あのゲノム情報やまあ遺伝子情報をあのより検索したいという需要が出てきたことから、データベースの構造をまあ変える必要も生じましたので、プラントガーデンという新しいデータベースの開発を取り組んだわけです。 でここではあの、まあ、ゲノムや遺伝子配列情報も格納しているんですが、えー、PGDBJ から引き継いだ、えー、マーカー情報等も、えー、格納しておりますまたあの現在はまだあの開発中なんですけれども、えー、遺伝子配列の類似性についても、えー、情報を表示していきたいというふうに、えー、考えておりますで、えー、プラントガーデンなんですがこちらはあの まあ、PGDBJ がですね、なかなか、えー、アルファベットだけだとあの、覚えていただきにくかったということもありまして、えー、覚えやすさも意識して、えー、命名しました、まあ。ガーデンのところはここにあるように、まあ、ちょっとある意味、こじつけ的なあの部分もあるんですが、えー、この愛称で、えー、皆さん、あのぜひ覚えていただければというふうに思っております。であのベータ版の公開を 2019年の3月に行いまして、まあ、そこからあの皆さんにもいろいろ触っていただきながら使い勝手の向上を検討いたしまして2020年今年の7月に正規版の公開を行いましたで現在このように日本語版と英語版を公開しております であの、まずプラントガーデンのトップページを見ていただくとこのような構成になりまして、えーまあ、このプラントガーデンを開発する中においてですね、えー、どこからあの探していけば自分の欲しい情報が見つかるのかっていうと行うべきアクションができるだけこう分かりやすい項目で表示していこうということで。まあ 何々で探すということを中心にあの四つのメニューを主に設置しています。であのもしかしたらあの非常にご専門の方にはこういう簡単な言葉で書かれると物足りない部分あるかもしれないんですが、えー、専門家の皆様だけではなくてですね。 あの普段ゲノムや遺伝子を触っていなくてもそういった情報が欲しいという、まあ、育種をやっていらっしゃる皆さんやさらにはあの学生さん教育関係にも使っていただきたいということもありまして、えー、ここではできるだけ平易な分かりやすい言葉で、えー、表現するように、まあ、心掛けています。でプラントガーデンですが、まあ、あのゲノム情報をそれぞれの植物種に対してあの格納しているんですけれども。 えー、できるだけあの高精度、高精度っていうのは、まあ、染色体レベルに、あのーえー、収束している、えー、シーケンスの数が 収, し収束しているといったような、あのー、基準なんですけれども、そういったゲノムが公開されている種は、まあ、可能な限り網羅する方針にしております。 で、えっと本当はあのアクセス数の高いものをトップページにここにも並べていこうというふうに考えていて、現在未実装なんですけれども、そういったあのアイディアの元、一部の植物種はトップページから直にリンクが貼るようになっております。で、現在119種の全ゲノム遺伝子情報を格納しております。で、こちらが格納されている主なコンテンツです。 えー、ゲノム情報繰り返しになってしまうんですが、119種に対して133件、えー、格納しています。後ほど述べるんですが、えー、それぞれの植物種に対して、まあ、異なるそのゲノムアセンブルのバージョンが出ている場合は、そのゲノムアセンブルの、えー、バージョンごとに格納しています。 で そ, れえー、それらの、えー、ゲノムアセンプルに対して遺伝子予測が、まあ、あのされておりますのでそういった、まあ、遺伝子を、まあ、格納するということで同じく119種の植物種に対して現在、えー、589万の、えー、遺伝子を、えー、格納しております。また、えー、PGDBJ から、えー、受け継ぎました DNA マーカーや QTL 情報を格納しています。こちらはは PGDBJ の方ではもっと と多くのあのー、種の情報が格納されていて、えっとまだ引っ越しが全部済んでおりませんので、一部の情報が映っている状況になっています。それとあの後ほど詳しく述べるんですけれども、公開されているま SRA 情報を取ってきまして、それをあの プランドガーデン側 で, です、ね、ゲノム情報に対してマッピングをしまして、そこから出てきたバリアンツ、主にスニックですけれども、それを GVCF ファイルとして公開しています。その件数は現在、3812ファイルあるというような状況になります。 でここであの最初にお断りなんですがあのおそらくこの講習をあの聞いていらっしゃる方あの早速プラントガーデンをまあ開いていただいてそこをかちゃかちゃ触ってみながら、あのー、様子を確かめてあのくださっている方もいらっしゃると思うんですけれども現在ですね実は検索システムのところがまだ少し不具合が残っています。であの現在のバージョンではなんか検索してみたんだけれども 思うように結果が出ないというあのケースもあのあるかと思います。これに関しては、あの私ども今あの最終調整をしている状況でして、あのもうしばらくご不便をおかけしますが、ご了承いただければ幸いです。では、あの実際にえっ、ー、とデータをどのように取ってくるかということで。まず、あの多くのユーザーさんがあの？ なさるやり方としてあのターゲットの植物種から、えー、とデータを取ってくるという場合が多いかと思います。ということでまずは植物種から探すす方法をご紹介いたしますでこちら、えっと、プラントガーデンのトップページなんですけれどもここから、えっと、植物種を探すというアイコンもしくはあの全てを見るというアイコンどちらでもいいんですけれども押していただけますとこのように、えっと、植物種の、えー、リストが出ます。 で先ほど119州と述べましたが、そ, あのそれはあの45の科から出てきていまして、まあ、こちらに課名、そしてこちらに種名、そして和名というような形で、えー、載っております。で、こちら の, あのリストなんですけれども、えっと、一部拡大いたします。 自分のターゲットの種にどのように、あのー、たどり着くかなんですが、まあ、リストを上から下までざーっと見ていただいてそこで、あのー、見ていただくのも結構なんですけれどもあの現在は119あるということで結構長いリストになっていますそういった場合はあのここのキーワードのところで例えば落花生ですと落花生としていただけると、えー、落花生および栽培種の落花生ですねおよびその、えー、と野生種 がここでヒットしますまたここの矢印をクリックするとそこでソートすることができますソートができるカテゴリーが選べるのは1回に1箇所でしてここの矢印をまずクリックすることでそれが生きると学名でソートしたい時は学名の矢印をクリックしてくださいであとはですねあの頭文字から飛ばすというような機能もあるんですけれどもこれは 例えば、ここ現在和名のところで相当するということで和名の矢印が黒い色になっていて相当が生きているということなんですけれどもその場合は和名の頭文字で学名の頭文字で飛びたいときは学名の矢印をクリックしていただくとここにカーソルを載せると学名のアルファベットどこを飛びますかといったものが出てきます。 あとですね、あのー、和名については、まあ、付け方をどうするのかというのは結構悩みまして、その和名自体がある種はいいんですけれども、えっと、和名のない種というのを、まあ、どういうふうに表示するかということを議論しまして、最終的にはこのように、ですねあ の, ー禁煙のまあ、作物種、あるいは和名がある種に関しては、えー、何々野生種といった形で表記をして、その下に、あのー、スピーシーズの、えー 分類がわかるようにしております。まあ、こうすることでですね。例えばえっとアラキスドライエンシスっていうのが全く。何かよくわからない方でも。 あこれは落花生の野生種なんだなということが、まあ、簡単にお分かりいただくような構造にしております。ここであの植物種を選んでいただいて例えばここで、まあ、あの落花生が出てきて落花生のところを、えー、とポチッと押していただきますと、えー、各植物種の、えー、ページに飛びます。えー、すみません、あの落花生にしとけばよかったんですがここちょっと宮古草で別の種なんですけれども、えー、っとここが、えー、各植物種別のページになります。 ちょっと繰り返しになるんですけれども、ここの植物種別のページでは、ゲノム遺伝子、それから SNP ですね、こちらは、えっと、公開されている配列をキュレーションして、えー、解析して、格納しております。で、えー、アセンブルされたゲノム配列は、えー、バージョンごとで、ちょっと字ちっちゃいんですが、ニヤコグさんの場合は LJ2.5 と LJ3.0 っていうのがありまして、それぞれバージョンごとに表示がされています。 えー、DNA マーカーや形質、えー、と, と連関しているマーカー、それから、えー、と連鎖地図に関しては、えー、PGDBJ でキュレーションしたコンテンツを移行中で、これはあのコンテンツがある種とある、ない種、両方ございます。それからあの下のリンクのところなんですけれども、こちらはあのメタボロミクスやタンパク質の、えー、とデータベースとリンクをしていまして、ここを押すと、えーと ここの該当する州の、えー、それぞれのメタボロやタンパク質のページに飛ぶことができます。あとはあのプ、ー、ラントガーデンは基本的にえっとポータルサイトという役割であると捉えておりましてあのー、まあ 最初の入り口というふうに考えておりますのでそれぞれの種で、まあ、より詳細なデータベースが作られている場合はより詳細なデータを取りたいときはそちらにも行っていただくのがいいというふうに考えておりますそういった意味でも、えー、と各種に対する、えー、と主だったデータベースっていうのを、まあ、リンク先として、まあ、載せていこうと考えておりましてまたこれちょっとリンクが載せれているのは一部の種になるんですけれどもこのように配置をしております で、えーまあ、これはまたえブラシカオレラシア、あのー、キャベツやケール、ブロッコリーといった種の例なんですけれども、まあ、こういったようにですね、1つの種、ブラシカオレラシアという種の中でも、特にその作物的には、えっと、キャベツであったりブロッコリーであったり、そのように、あのー、仕分けている場合、えっと、変種や亜種があるケースがあります。そそういった場合はそれらの名称を、えー 併記して、えー、記載するようにしております。あと、あのこの種についての部分の、えっと、タキソノミ ID があるんですけれども、これは、えっと、NCBI のタキソノミ ID になりますので、ここをリンクすると NCBI のページに飛びます。で、えー、例えばそのグラシカオリラシアの場合は、現在、ケールタイプのゲノムとキャベツタイプのゲノムっていう2種類出ておりまして、まあ、それぞれですねこ、上を押すとケールタイプのゲノムの詳細。 に行きますし、こちらの下を押すとキャベツタイルのゲノム配列の詳細ページに行くことができます。で、まあこちらがですね、あのー、えっとアセンブルされたゲノム配列の詳細のページになります。キ、え、ャ、ー、ルタイプの方ですね。で、ここにあの詳細なコメントがあります。で、えー、この配列の配列名からえっ、ー、と配列数、全長、ト、え、ウ、ー、シーケンシング リードを取ったのかアセンブルの方法で、えっと論文や責任調査でどこからこのデータを取ってきたかということがまあ記載されています。その他にシーケンシングをした系統名やこの種の染色体数 n fifty 長でどれぐらいデータを取ったのかで、えっと推定ゲノムサイズですね。なので推定ゲノムサイズに対してこの配列長がどれぐらいであるのかというのも確認をすることができます。 でえー、このページあの、ちょっとズームアウトします と,、えっと、上の方にダウンロードと J ブラウズという、えっと、両方があります。すみません、ちょっとこっちの四角の書く、えっと、場所を間違えちゃったんですけど、えっと、ダウンロードの方ですね、ダウンロードの方を、えっと、押していただきますと、 まずあの面積事項に同意してダウンロードしますかということを聞いてきますので、まあ、この面積事項というのをこちら の, あのサイトからまあ確認いただきまして、まあ、ご同意いただける場合は同意数をポチッと押していただくと、ダウンロードのページに行きます。まあ、同意されない場合はまあダウンロードもできないということで、ページに飛ばないということになります。でここであの オリジナルのソースから、えっと、引っ張ってきた、えー、ゲノム情報、それから、まあ、その他に、えー、CDS や、えー、PEP がある場合は PEP の情報、まあ、トランスクリプトがある場合はそういった情報や、まあ、GFL など、もともとのソースが、えー、提供しているデータの、えー、ダウンロードをすることが可能です。で次にですね、J ブラウズへの表示ですね。同じくダウンロードの隣の隣 J ブラウズというボタンを押していただきますと、えー、こちらの J ブラウズのページに、えー、飛ぶことができます。J、えー、ブラウズに関しては、えー、後ほど、えー、改めて、えー、詳しくご説明をいたします。それから、あとあの配列の切り出しですね、えっと。このゲノムの詳細のページをこう下の方をずーっといきますと、 えー、ゲノム配列を切り出出すすという、えー、項目が出てきますここでは、えっと、もどこからどこまでの配列を、まあ、ターゲットが分かっていてそこのシーケンスが欲しいとあらかじめお分かりな場合はここに、えっと、染色体やあるいはスキャホールド名を入れていただいて、えー、フィジカルポジションを入れてであのー 配配列列をを L をポチッとと押すす、まあ、が、えー、出るようになっていますであの染色体 の, この命名則というのはどういう名前が付いているというのはゲノムによってまちまちですので染色体名についてはあらかじめうっすらここに、えー、このゲノムですと C1、C2、C3 というふうになっていますよということで、えー、例が書いています。 ただ、まあ、スキャホールドとかがある場合もありますので、えー、その詳細が、まあ、確認したい場合は、ちょっとお手数なんですが、一っぺん J ブラウズに飛んでいただきますと、J ブラウズの、えっと、ポジションを指定するところから、えー、どういった命名則で、えー、スキャホールドや、まあ、等の、えっと、名前が付けられているのかということを、まあ、確認することができます。えー、でまたあの 種のえっとページに戻っていただきまして、えっとゲノム配列を見るの横にすべてという、えー、ボタンがあります。ここを押していただきますと、まあ、例えばブラシカオレラシアに対してどういうゲノム情報を、えー、取得して ここで格納しているのかということを確認することができます。まあここからジェイブラウズに飛ぶこともできますし、えー、ゲノム配列名のところをクリックしますと、先ほどのゲノムの詳細のページに飛ぶことができます。また、あのー、バリアントコールのために SRA を1種につき最大100 100ファイル現在収集しているんですけれどもそこで用いた SR 情報に関してもここから確認をしていただくことができますまたこれらの情報も J ブラウズに記載をしておりますバリアントに関しては後ほどまた改めてご説明いたします で次にですね、えっと、ゲノム配列の次に遺伝子を探したい場合ですで、えっと。遺伝子予測はそれぞれのゲノムに対して、ゲノム配列に対してなされますので、遺伝子情報もそれぞれのゲノムバージョンごとに、えー、格納しています。であのこちらの、えっと、遺伝子を探すの、例えばこ、えー、ケールタイプのプラシカのゲノムの遺伝子を知りたいとなった場合に、ここを押していく。 いただくと、えー、検索の、えー、ページに飛びます、あのー、遺伝子数はそれぞれのゲノムに対して、まあ、数万程度件数がありますので、まあ、一覧で、えっと、表示してもおそらく、あのー、あまりよろしくないだろうということで、えー、基本的には検索をかけてそこから、えー どこにたどり着いてここで例えばその遺伝子機能でキーワード検索をしたい時はキーワード検索で検索をかけることができます。とはいえこのゲノムに対して、えっと、どういう遺伝子があるのか一覧があのまあ あのそういったことをまあお知りになりたい場合は、ちょっと現在、まだ裏技的なんですけれども、えー、ここのえっとゲノム の, あの名前、あるいはバージョンでですね、えっと、検索をすると表示ができるということを、あの現在実装中です。多分今現在はまだできてないんじゃないかというふうに思うんですけれども、多分あの2週間後ぐらいには、ここのえっと ID を入れていただきますと、このゲノム配列のに対するえっと遺伝子情報一覧が。 ここからも取れるようになるかと思っています。えー、次にですね、こ の, あの遺伝子を探すのところなんですけれども、これはあの、えっと、ゲノム 種, 種ごとのえっとページの遺伝子のところからも行けますし、それからこれはあのゲノム の, あの詳細のページなんですけれども、ここでちょっと さ, さっき説明をとばかしましたが、ここでもえっと遺伝子を探すというものがあの出てきますので、ここでやはりキーワードを入れていただきますと、このゲノムに対するえっと中の内のサーチをすることができます。 でさらにですね、電子検索の結果ですね、えっと、例えば、カイネスと入れていただくと、まあ、これぐらいのまあヒット数があります。で、そのリストをダウンロードすることができます。一応、メニューとしては、Excel と CSV と JSON と3種類ご用意しているんですが、ちょっとまだ今、CSV、文字化けしやすいので、Excel でダウンロードしていただくのを現在、推奨いたします。で、あの まあ、こういったあのリストはダウンロードによって入手できるんですけれどもさらにそれぞれの遺伝子に呼びたい場合ですねその場合はここのページをクリックしてください。で今この検索の結果なんですけれども URL とそれからあのページのタイトルですねであの種の ID とからどういうキーワードで検索したのかっていうのがまあ出てくるんですけれども。 多分ちょっとまだそのユーザーの皆さんが本当に見たい情報になってないかなとも思っていまして今後もう少しこの検索結果の表示の内容は精査しましてもっとです、ね、欲しい情報が得られるようなものを上げていきたいというふうには思っていますもしですねこういうあの情報が結果 で, でとりあえず一覧で出てくるといいというようなご要望がございましたらお寄せいただけると嬉しいです それぞれの遺伝子のページですね、先ほど出てきた URL をクリックしていただくと、各遺伝子の詳細ページに飛びます。で、ここで、えっと、まず遺伝子の名前ですね、スカペップガルバやペップの名前、で、ゲノム配列上のポジションがあります。で、その下に、えー、アノテーション情報が続きます。で、ここのアノテーション情報でご注意いただきたい点が1点ございます。 プラントガーデンではさまざまなところでまああの公開されている情報を1つに集めているんですけれどもその遺伝子のアノテーションの付け方というのがやはりですねえっと作られた場所でそこそこでまあ非常に詳しく付いているものからまあほとんど付いていないようなものまでまた使っているデータベースもまちまちです。そうするるとその異ななな版のやっぱり情報をなかなか同じ 視点で比較することができないということからプラントガーテンでは独自の方法、えっと、早いアノテーションという、まあ、あのバイオニクマティクスに出したツールなんですけれどもこちらを使って再アノテーションをしております。 でここでご覧いただけるデータはこの早いアノテーションで再アノテーションした情報になります。でそのオリジナルのアノテーションがあの欲しい場合は大変申し訳ないんですがこのダウンロードのページから、えー、オリジナルのファイルをダウンロードいただいてそこからあのご確認くださいばというふうに、えー、考えております。 でここのアノテーションでは、ですね、草木 DB という、これまたあの、えー、アノテーションの時に参照するデータベースのセットをですね、あの作りまして、そこに対してアノテーション付けをしているんですが、あの草木 DB というのは、基本的には、えー、とオウソ DB のオーソログ情報と、それからインプロットの、えー、データベースで、えー、あとはですね、NCBI の、えー、プロテインのデータベース等々を参照しております。 ですのであの、まあ、ここの草木 DBID というのはあまり皆さんお使いになることないと思うんですけれども、ここ以降の OrsoDB 以降の ID というのは、皆様よく使われているデータベースの ID をあの引いておりますので、それらをクリックしていただくことで、こちらのオリジナルのデータベースに、えー、飛ぶことができます。 でさらに、ですね、1つの検索に対して、まあ、いくつか複数 の, あのヒット情報が出てくる場合があるんですけれどもそういった場合はこちらの詳細といったところを飛びます と,、えー、と複数の表もここに表示されますので、えー、ここを見てですね、あのそれぞれのデータベースに飛んでいただくこともできます。 で例えばこの例ですと、えっと、この遺伝子は、ですね、イニクロット の, あの こ, こちらのアクセッションにまあヒットして、そのヒットした情報をも、えっとに、アノテーション付けをされているんですが、えっと、それはもともとどこの種から来た情報なのかということも、えー、引くことができます。 でこれブラシカなんで、これは、えっと、ブラシカの、まあ、情報に非常に近かったんですが、も、ま、の、あ、によってはもう少し遠いものからヒットしているといったところも、えっと、ここを見て確認いただくことができます。であとは、ですねこれ下の方をずっといただくと、類似している多種の配列っていうカラムが出てきていますで。ここはまだちょっと整備できていないんですが、えー、ここの遺伝子のアノテーションで、えっと、オーソログ配列とあの紐付けをしていますので、 このオルソログ情報を使いまして、えー、例えば、この種の子の遺伝子は別種のどの遺伝子と、まあ、あの配列が類似しているだろうかといったことを、まあ、今後です、ね、あの表示できるような機能をつけていきたいというふうに考えております。 で、えっと、遺伝子配列に戻りますと、これが該当する遺伝子なんですけれども、まあ、配列を取りたいときは、ここの、えっと、遺伝子配列というボタンを押していただきますと、塩基配列や、えー、アミノ酸配列をここから取りいただくことができます。こちらはあのデ、えー、デーータタを、まあ、取ってききたとに、あのデータが 準備されていたら、えっと、出てくるということで、例えばこの場合です と, と CDS と PEP ファイルがあるんですけど、まあ、トランスクリプトの、えー、ファイルはないので、えー、CDS と PEP のところに配列情報が格納されているということになりますで。さらにですね、こちらの遺伝子配列の方も J ブラウズというボタンを押していただきますと、この遺伝子の J ブラウズの部分に飛ぶことができます。 であとあの、ちょっと遺伝子 の, あの検索に戻るんですけれども、えー、キーワード検索だけではなくて、えーと、遺伝子の機能からの検索も可能です。で現在、えーと、GO とそれか k ですね、KO であの。 検索することができまして例えばこの、これはこのゲノムの例なんですけれども、えっと、GO だとそれぞれの GO に対して括弧内にえっとヒットした遺伝子がなんぼですよというのがえっと載っています。で、ここであ自分はこの、G、GO の, あのターム の, あの遺伝子が見たいわというのをこうポチポチと押していただきますと、ここに選択したアイテムが出まして、まあ、そこからえっと検索をすることができます。 でこの GO と KO の ID 付けはあの早いアノテーションのアノテーション結果に基づいて、えー、紐付けられたものになります。 で次に DNA マーカーの方に移りたいと思います。次のページに戻っていただきまして、そうするとマーカーを探すというところにきます。プラントガーデンでは PCR ベース、すなわち、えっと、DNA マーカーを PCR で増幅することができるプライマー情報があるマーカーを、えー、格納しておりますで、えー。主に SSR と CAPS、SCAR マーカーで、えっと、そのこれらに分類できない PCR ベースのマーカーはその他としております。 でブラシカ・オリラシアですと、ここに1967件ですかね、載っておりまして、例えばここで全てを押すと、まあ、全ての1956か、56件が出ますし、まあ、SSR を押すと、まあ、SSR マーカーだけが表示できることになっております。で、このえ一覧は、こちらのダウンロードをクリックしていただくことで、一覧のダウンロードが可能です。で、さらにここのマーカー ID のところですね、 これはあのプラントガーデン側で独自につけた ID なんですけれども、この ID をクリックしていただきますと、えー、各 DNA マーカーのページに飛ぶことができます。で、プラントガーデンでのキュレーションしているのは、この論文から引かれた、ここが論文ですね、えー、マーカー名とマーカーのタイプ。 それから、えー、とプライマー情報なんですけれども、このプライマー情報に対して、各州から代表的な一つのゲノムを選びまして、そのゲノムに対して、このプライマーのポジションがどこにあるのかといったところをトップヒットの位置で表示をしております。で、あのー 種によってはあのゲノムの情報が複数ある場合もあるんですけれども、現在のところは一種につき一つ一ゲノムということで対応をいたしております。で、その他にこれ、えっと、アレル情報ですね。この場合は CAPS マーカーで、まあ、制限構想で切ってますので、まあ、切っているアレルと切っていないアレルといったような、これは論文からえキュレーションした情報になっています。で、制限構想やキュレーションした論文名がここに記載されております。 次に、形質から探すのところになります。これはあのー、形質と連関したマーカー、まあ、QTL 解析や GWAS 解析で、えー、連関が優位となったマーカーをこちらに格納しております。でこちらも、あのーまあ、形質のカテゴリーをストレス耐性、年生、終了、えー、形態成長、 品質成分でその他というふうにま私どもがまキュレーションをしてえっと分けておりますでまあすべてを押していただきますすべてできますしあるいはえっと特定のものを選択していただいて探すのボタンを押していただきますそうするとこちらがケ出の一覧ページですでケースのページは各染色体の物理位置上にまどういうカテゴリーのケース の QTL がまあ検出されているのかといったことを表示できるようになっていて、まあここの、あのー、チェックボックスをチェックいただくと表示するあのー、カテゴリーの Q、えっと QTL 情報を、まあ、見ることができます。で、ただこれはですね、DNA 近傍のマーカーがこの物理位置上にプライマーが位置付けられた場合になります。 でえっと、こちらにですねあの、下にリストがありまして、えー、例えばカテゴリーは何である、ケース名は何であるか、カテゴリーが何であるのか、金棒のマーカーのマーカー名ですね、でそれを、ま、そのマーカーについては、種を代表するゲノム情報の物理上の位置を、えっと、特定しておりますので、配列名といったものが出てきます。ここちらのの、えっと、マーカーカところを クリックすると、まあ、先ほどご紹介したマーカーの詳細ページに飛びますし、こちらのケースの ID をクリックしていただきますと、ケースの詳細ページに飛ぶことができます。ケース一覧のページからの、えっと、マーカー詳細ページに、えー、飛んだ場合は、こちらですね、あの先ほどご紹介したマーカー情報のところがあの見れるんですけれども、ここで、えっと、J ブラウスを押していただきますと、例えばこのマーカーに対して、えっと まあ、遺伝子が、あのー、近傍にあった場合は、ですねどんな遺伝子があるのかといったことも、まあ、表示することができますので、対象とする、まあ、QTL に対して、まあ、周辺に位置する遺伝子や、あるいは、ですね後ほど述べますその SRA から検出した、まあ、バリアント情報とかもあるので、えー、どういう変異があるのかといったことを、まあ、こちらから確認することができます。あとは、です検、ね、出 の, の詳細ページの方ですね。 えー、こちらは、形質名が何であるのか、カテゴリーで、どういう方法で検出されたのか、集団名、集団のタイプ、でここはあのマーカーの情報を参照にした、えー、ポジション、であ と,、えっと、連鎖知事上のポジションが載っている場合は、その情報、ロド、まあ、地や、えー、文献といったような情報を、えー、こちらに、えー、掲載しております。 次にあの、ブラスト検索です。でブラスト検索は、えーと、それぞれの種のところからも、えー、とブラスト検索ができまして、えー、とこちら、ブラストを押していただきますと、まず、どういった検索方法をするのか、あとあの、まあ、それぞれのゲノムに対しても、ゲノムにするのか、CDS なのかといったようなものが、えー、選べるようになっておりますので、えー、これを、えー、選んでいただきまして、 でえっとご自分の売り配列をこちらにあのコピペしていただいて何かあのオプション付けたい場合はそそこら辺をまあいじっていただいてでえっと詳細を見るで、えー、検索結果を得ることができます最後にえっとスニップに関してですでしんあのこ本当はインテルも含んでいるのでスニップっていうのはえっと正確な の名称ではないんですけれども、まあ、分かりやすさを重視しまして、あえてここのパネルはスニップというふうに、えー、表示をしております。で、ここのページを、えっと、クリックしていただきますと、今ちょっと多分あんまり各種に対して1行程度しか情報ないと思うんですけれども、こういったものが出てきます。で、あのここに例えば、ブラシカウエラシ SRA の100ラインというふうに載っているのは、これはあの私どもの方で収集した 100系統ですね、それをこのゲノムに対してマッピングして検出された結果が出ています。VCF ファイル、作られた VCF ファイルのダウンロードがこちら、J ブラウズがこちらになっています。まだ、あのー、実装できていないんですけれども、将来的にはちょっと VCF 見るのが難しいといった方に対して、まあ、表形式のデータを提供する。 あるいはあの、のけ機構で作られましたタスケというブラウザを使って、より良いあのスニップを、まあ、あの表示することを現在計画しております。今のところ、ダウンロードできるのは VCF ファイルだけです。でこちら の, あの個体解析リストをクリックしていただきますと、その収集した SRA が何であるのかといったことを、えー、見ることができます。ここではです、ね、あの GVCF ファイルを、あのー、ダウンロードすることができます。 GVCF ファイルは同じ配列に対してあの作られた、マッピングして作られた場合は、それらを統合することで、えっと、複数の系統間の変異をあの、まあ、VCF ファイルとしてまとめることができますので、もしあのご自分で作られた GVCF ファイルがありましたら、そちらと、えっと、こちらをダウンロードしていただいたのをまとめて、その VCF ファイルを生成する。 していいただくこととができると思いますで本当はあのこの g v c ファイルをですねまとめてあの統合して VCF ファイルをあの作るというツール自体もプラントガーデンから提供できないかなというふうには思っているんですがちょっとまだ今のところそこまでたどりついていないので現在はちょっとご自分で GVC ファイルを統合するツールも用意していただくような形になっております。 はいえー、以上が、えー、と植物種から探すなんですけれども、えー、残りの時間、まずトップページからその他の検索といったことができるのかということをご紹介いたします。でプラントガーデントップページに戻りますとここあの、最初にキーワードを検索するところがあるのでここで検索をすることができます。 で今、例えばトマトと入れて検索いただくと、今ちょっとまだ調整が間に合っていなくて、本当にトマトの種のページしか出てこないかもしれないんですけれども、というのは、あの各遺伝子のページはですねあの、学名で管理をしているので、ここ、学名を入れていただけるとあの、よりたくさんの情報が多分拾えると思います。 あのまあ、それだと不都合だと思いますので、現在、ですね例えば学名を入れなくても、あのトマト、英名や日本語でトマトと入れると、まあ、トマトの遺伝子情報などもざーっと拾えてこれるように調節中です。とめはあの学名を使っていただけたらというふうに思っております。で、あのー、こう入れていただいて、とてもこれちょっとうまくいった例かもしれないですね、ここで、えっと、カテゴリーの分けをできます。 であの全てと、えっと、選ぶ場合もありますしあるいは遺伝子だけを見たい場合は遺伝子をポチッとしていただいて、えー、絞り込みに検索をすることができます。それからあのこのキーワード検索なんですけれどもこのトップページの四角からもできますし、えー、実はここの、えっと、他の方法で探すといった時も同じように、えっと、キーワード検索のこうカテゴリーを 分けで絞り込めるページに行けますのでそこでから見ることもできますでさらにこの遺伝子からって言ったところをえっとしていただきますと先ほどあの州別でえっとご案内いたしましたあのページと似たような構造で遺伝子情報のえっとキーワード検索あるいはえっと機能からの検索をすることが、えー、できます。 次に、えっと、ブラスト検索ですね。で先ほどあのご紹介したブラスト検索は、それぞれの種のページに飛んでいただいて、そこからのブラスト検索だったので、例えばそのオレラシアの種のページにあるブラストは、オレラシアのブラスカオレラシアの情報に対してのブラストを。えっと を選ぶようになっていたんですが、ここのトップページから選んでいただくと、す、え、べ、っと、て の, あのゲノムあるいはあの CDS 等々の配列がここで出てきますので、そこから、えっと、ゲノム横断あるいは主横断的な検索を、えー、することが、えー、できます、えー。そして最後にあのデータ一覧の部分です。 プラントガーデンに一体どんなデータが入っているのだろうかというのを確認いただくのがこちらになります。でまずここのデータ一覧といったところを見ていただきますと、品、えー、名がざーっとこう並んだ、えー、リストが表示されます。 でここ で, です、ね、このデータ一覧表示するときに、実はあの毎回、えーと、データベースの中にどういうデータが入っているのかっていうのを、サーチして表示する仕組みに現在のところなっているので、ちょっと表示に時間がかかります。で、ここの、あのーえっと、一覧なんですけれども、タブ形式になっておりまして、まあ、ゲノム情報関連のタブ、それから、えー、マーカーや連鎖地図関連のタブと、えー、と SRA 関連のタブが出てきて。 出ておりますでここで、あのー、緑ポチがついているのが、まあ、そのデータがあるといったものなんですけれども、えー、ここを押すとそれぞれの該当のページにリンクすることができますただすごい、えっと、紛らわしいんですけれども、えっと、リンク先でもさらにあの緑ポチの表が出てくるんですけれども こ, こちょっちとリンクなしなのでご注意ください多分こうちょっと表示の仕方も分かりやすく変えないといけないんですと思ってるんですけれども現在このようなデザインになっております であのここ119種現在出てくるので、えー、やはりどういった種を見たいのかといったところでキーワードや相当、えー、もあの可能になっております。それから、えっと、データ一覧のところに、えー、っとマーカーや形質の一覧もあります。これなんで作ったかといったところなんですけどデータ一覧の方でもこの種は、えっと、マーカーの情報ありますよとか。 ケースに連関した、ま、あの聞いている情報ありますよといったところの運は確認できるんですけど内容が確認できないのでそれぞれ、えっと、それぞれの種では、えっと、SSR マーカーだと何本あるんだろうかとか、えっと数まで表示した、えー、一覧表をマーカーとケースに関しては、えー、用意をしておりますでここはあのこそこの数字のところをリンクしていただきますと、えー、またあのー こちらのえっ、ー、と例えばマーカーの一覧の方へ飛ばすことができます。でえっ、ー、と次にえっ、ー、とチェブラウズの表示です。でチェブズラウズなんですけれどもチェ、えー、ブラウズにあすみません行っていただくとここのセレクトトラックっていうのがえっ、ー、と左際にありますのでこれをま押していただくと。 じゃあそれぞれの周囲に関してどういう情報が格納されているのかといったと一覧を見ることができます。で、ここで、えー、と自分が見たい、あ表示させたい、えー、項目をチェックしていただくと、チェックして、で、戻ると、あのー、その情報が表示されるというような仕組みです。で、スニップのところで VCF と GVCF の話をちょっといたしましたが、VCF はあの複数の あと系統の変異情報を、まあ、集めたファイルで一方 GVCF は、えっと、地形ということの情報を集めたもの で, で GVCF に関しては、竹がない部分も、えっと、ここは竹がありませんよという、えー、情報が記載されています。なのでここで1本線がバーっとあるのは竹のない箇所になります。で 例えばこういったものを、まあ、併記することによってそれぞれの遺伝子配列に対して各、えっと、アクセッションがどういうバリアントを持っているのかということを確認することができます。 でさらにですねあの、スニップ表示なんですけれども、ここ拡大していただきますと、こうスニップ情報が出てきておりまして、で そ, のそれぞれのスニップに対して、えっと、アノテーション、スニップ F でアノテーションも行っておりますので、えー、ここを、えーま、た右クリックだったかな、していただくと、えー、スニップ F に対するアノテーション情報、その他このスニップがどういうあのデプスであのバイあのコールされた。 とか、そのスニップのあの確からしさ、コールの確からしさも確認していただくことができます。えー、最後ですね。解析ツールに関してお話をいたします。で、プラントガーデンなんですけれども、この開発をまあ始めた当初から考えていたことなんですが、まあ、これまでデータベースっていうのは皆さんがデータを見ていただくもの格納したデータ。 に対して、まあ、それを見ていただくものという扱いが多かったと思うんですけれども現在はですね NGS の時代になってあの各個人それぞれがやはりそれぞれのちっちゃいデータセットちっちゃいとも言えないなデータセットをお持ちでそれとこの参照 すするるデータととと比較したいいいいう要望が増えてきててき思っていますですのでそういったそのツールをできる限ぎり提供してこのプラントガーデン内の情報をリファレンス情報として使っていただきたいと思っていますまずその手始めとして s ップ解析のシステムというものを整備していきたいと思っていますで現状なんですけれども現状実は外、えっと、さないに解析用のサーバーを実装しています。 でここのスニップディテクションといったところを押していただくとログイン画面が出てきます。で、最初に、えっと、アカウントを登録してログインをすることになっています。こちらの新規登録をクリックするといったところを押すと、まあ、登録用の画面が出てきます。で、アカウントを持っていただいてログインをした後のログイン画面がこちらになります。で、えっと、スニップの解析パイプラインなんですけれども、まあ、あのかつさに、 載せているサーバーに、えっと、お手持ちのデータをアップロードあるいは結果をダウンロードするというのは、えっと、FTP サーバー経由で実施をしますので事前に、えっと、FTP クライアントツールのインストールが必要ですまた、えっと、本当はプラントガーデンに格納されたデータと、まあ、リンクをしていきたいんですけれどもそこも今のところできていないので参照配列も一旦プラントガーデンからダウンロードした後にこちらにアップロードする必要があります。 でこれらに関しての使い方はここのデータすみません字小さすぎて私見えないんですけどなんとかの方法っていうところを、まあ、クリックしていただくと詳細が書いています。結構、あのー、慣れていらっしゃる方にはそんなに難しくないんですけど慣れていらっしゃいない方にはここで、えっと、へ, へこたれてしまうぐらい。 まあまあ難しいと私自身思っておりまして、まあ、これじゃいけないと思って現在より簡易に解析ができるシステムが開発中なんですけれどもそれまではですねどうかここで頑張ってあの踏ん張ってやっていただけたらと思います、まあ、あの大変だとは思うんですけど一方でここで見ていただくといろいろもし SNP 解析なさったことのない方に関してはまあある意味あの入門に。 な入門にもなると思うので、ぜひあの使っていただけたらというふうに思っております。で、無事データをアップロードできましたら、あのー、各ステップ、このようになっておりましてで、ここもですね、本当はステップごとで、あのー なんだ処理できるようにしたいと思っているんですけども、多分今は一括でしか処理できないと思います。で、えっと、解析をするを押していただくと、えー、しばらく解析に時間がかかるので、まあ、受け付けましたっていう受付メールが、ご、えっと、登録のメールアドレス後に届きまして、で終わりましたら、えっと、その報告がえっと出ます。 とりあえず、ですねここにあのデモ用のデータがあのそのまま使えるようになっておりますので、まあ、ログインされたら、ポチっと押していただくと、そのままおそらく解析は進みます。ただ、結果はえっと FTP サーバーからえっと取り出していただく必要がございます。 で最後にに皆さんにお伝えしたいことです。ユーザーの皆さんにお願いなんですけれどもあのもし皆さんがあの「プラントガーデンありがとう」みたいなことをです、ね、論文に仕上けるとあのちゃんと役に立っているんだということがファンディングソースにもお伝えできましてそうすると「よしよし予算を切らずにここであの続けて開発してください」と言って。 いただけてあの続けてあのデータベースの開発につなげることができるので、あのぜひですね、あの使って、もし良い結果が出ましたら、ト物等でアクノレッジいただけるととっても嬉しいです。えー、っと最後にあのプラントガーデン、いろいろ今日のですねあのお話の中でもう、まあ、こういうことを考えてるんだけど、ここはあのまだ計画中ですとか、あるいはあの検索システムをちょっとまだ。 いまいちなとこもありますがここの表示も分かりにくいですよねっていったところもあのお話をさせていただきました、あのー、まだですね、まあ、正規版出したとはいえ、まあ、発展途上のデータベースですので、まあ、不具合とか、まあ、機能不足が生じて、まあ、ご迷惑をおかけすることもあると思うんですけれども、あのー、そういってあの実際に使っていただいて、あのー、ここおかしいじゃんとか こういう機能があればいいということがもしございましたら、えー、ぜひお知らせいただければ、えっと、今後の開発の、えっと、参考にしていきたいと思っています。それからあの格納するデータなんですけれども冒頭に申し上げた通りこちら側として収集するあの基準はその染色体レベルにあのアセンブルされたものということそれからあの CDS や PEP ファイルがついているものというものを、まあ、基準に集めてきています。 一方で、そうでないと格納しないというわけでもありませんし、まあ、この種が好きだからとか、えっと、産業上重要だからとか、そういった視点では、えっと、集めては全くおりません。ですので、えっと、ぜひこの種をです、ねえっと、収集してほしいとか、今、こういうゲノムのバージョンがもう出てるんだけど、プランドガーデンまだ載ってないよねって、載せておいてほしいという。えっと ご要望がありましたら、ご連絡いただきましたら、そちらを優先的に格納していきたいと思いますので、えー、ぜひ、えー、ご連絡を、えー、していただけたらと思います。えー、ということで、えっと、ご意見、ご要望はこちらのメールアドレスまでご連絡ください。えー、私からは、えー、本日以上となります。